では次のテーマ行きましょうねはい、はい、えーと ト, トライセールで一番だらしないのは誰これ A 朝倉桃うわー B わー天宮空うわー C 夏川シーナなんかいろいろこれじゃあ揃え る,、ね、るには誰か一人が認めなきゃいけない よ,、うんまそうなるよね、自分のだらしなさを認めなきゃいけないからねわ、ね、かってるよねそうなるよね<笑>わかってる認めるべきだよねっ<笑>そう うんでも確かに誰かしらは犠牲にならないと認めなきゃ、まあ、いけないよねじゃあ行きますかせーの天宮そ ら, 宮そら、はい、私も天宮そらさんって言いました 笑, <笑>, そうねそう<笑>そうったんだよ笑ったよ、あのー、あのねうん。いや本当はね、うん、言いたくなかった<笑><笑>言いたくなかった 正直まあまあ自分のだらしなさで2人に迷惑をかけてる、うん、<笑><笑>ん例えば「一緒にこごは行こう」って自分から誘っといて「あれちょっとお金足りない?」みたいな「お, 貸してるお金を入れなかす い, いた」って言ったらねお菓子くれたんだけどねそれがねもう粉々のせんべいだってあっお菓子あるよって言ってバッグから足りなく <笑>私私あのエピソードが好きだよあのーうん、リップクリームを、ね、ーリップクリームで、ね、あのあの保湿してたって、あのー、そうあの口はねそうそういやいつもじゃないですよいつもじゃなくてそのね寝る前にあ化粧水塗るの忘れたって思った時に、うん、そのベッドから出ない範囲にあったのがリップクリームだったんですよでまぁ、あ、保湿保湿と思って同じと思ってだって顔なんてさ唇の延長だからすかつまり全て唇とも考えられるわけじゃん<笑> っっててことはそのリップの範囲をさ勝手に誰かが定めただけであって同じことだからそれを顔に塗りたくて寝たんですっ、まあ、ていう話があっていや保湿はね十分にされたと思いますよ硬いじゃんなんかテクスチャーがさしっかり保湿されたと思う し, し同じことししまあ確かに寝やしないわでもよかったこれそろってうんよかったわ